あっ、これは気持ちいいっすね。 あ, あ結構この辺凝ってますねああ、はい、ああ頭痛のある人はねこの辺に凝るんですけどあそれ頭痛はないんですけどね、はい、多分編集とかでかなああ編集凝りですねユーチューバーあるあるです、ね、はい、はい、じゃあちょっとやってみましょうどうでしょうかあっすっげ え, <笑>えめっちゃ並んださっき<笑>なったんやなあ1人当りのこれ取れた方がったね いいですね。すげえ、はい。あ、めっちゃポカポカしてきました、はい。すごい、いい感じです。はい、で、下の方も狙うんですね。まあ、上がね、いい感じになると、下から見に行くいパターンなんですけど、ね。な、う、い、ん、<笑><笑>もんで す,、ね、<笑>ですね。はい。もぎたかと思った。<笑>首が<か>。<笑> いいすね、そのの衝撃くくない<笑>いい感じに ね,、はいまあ、こうね柔らかくなりますので力はい。<笑> なりました。した<笑>はい。いい感じですね。すごい、移動した。<笑>すげえ<ー>。すげえ。<笑><笑>めっちゃ滑りました。<笑>そうですね。元の位置に、もう最後に収めたという感じで、はい。いい感じですね。はい。やっぱさっきの<笑><笑>、はい。音も結構あれですけどね。はい。はいはい、<笑>おっててるんだ<笑>すごい。<笑><あっ><笑>お Oh、eh.